こんにちは、金黒です。YouTube をこれから始めようと思ってらっしゃる方に向けて、これから、まず、企画立案、実際に撮影して YouTube にアップするという、そういう一連の流れを、細かく、今日から解説していこうと思います。まずは、どんな人に向かって動画を作るか、ターゲットを決めようという内容です。ターゲットを絞るということは、 どんな方に YouTube 動画を見てもらいたいかということを決めることです。年齢であれば、どんな年齢層、どういう年代の方に見てもらいたいかとか、男女だと主にどちらを中心に見ていただきたいとか、学生さんであれば、どのぐらいの年代、小学生、中学生、高校生、それぞれ思考違うと思うので、どのぐらいの学生の年齢層を見てもらうか、 仕事で言えば、どの業界の人とか、営業系とか、事務系とか、管理系とか、いろんな職業の方いらっしゃると思います。また、趣味であれば、いろんな趣味、本当にありますよね。どういう趣味の方に向かって伝えていきたいかとか、思想っていうのは、物事の考え方こういう考え方、大体、ターゲットになるんじゃないかなという方。生活は、 ライフスタイル例えば自由奔放にしたいとか、きっちり物事を決めたい。ミニマミストなど、本当にいろんな生活スタイルあると思うので、そういう細かくターゲットを決めて、その人に向かって語りかけるような伝える動画っていうのが一番再生数が伸びると思います。なぜターゲットを決めるっていうのが重要なのかは、 あらゆる人に見てほしいっていう、そういう動画は、結局、誰にも伝わらないっていう動画になってしまうからです。ただし、有名人とか、容姿探麗とか、明らかに人と違うビジュアルの方なら、全く別の話になるんですが、一般的な方だと、できるだけ細かくターゲットを絞った方が、結局、伝わりやすい動画になると思います。例えば、車の動画を上げたとします。 車の動画を上げるにしろ、その動画が、例えばターゲットで、免許取り立ての女子で、どんな車を選んだら乗りやすいとか、また気をつけることとして、例えば、後ろが確認しやすい方が運転しやすいよ、みたいな、そういう経験談とか、アドバイスみたいな、語りかけるような動画がいいと思います。このように、免許取り立て、女子、 選び方、気をつけることなど、ターゲットを絞れば絞るほど、見てくださる方にぐっと刺さる動画になります。YouTube 動画の内容に共感していただき、ファンを作って、チャンネル登録者数を増やしていくっていうのが、YouTube 動画で最も重要なポイントだと思います。このような感じで、YouTube を始めるのは、まずはターゲットを決めるっていうのは、一番重要なポイントだと思いますし、 そのターゲットを深く掘り下げれば掘り下げるほどこういう動画を作っていこうっていうのが見えてくると思いますそういう動画作りになると続けるのも楽になりますしそのターゲットを絞れば絞れるほど YouTube の登録者数増えると思いますのでぜひ心がけてみてくださいこんな感じで YouTube の始め方っていう動画シリーズで続けていこうと思いますのでよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします それでは。